3人っていいま そ, それでしまン、ね、三ク駅、たくさんのお客様がご乗車されてきておりますので、定刻の時間より少し早めとはなりますが、臨時便ということで出発いたします。 三条駅と同時発車となっております。<笑> 皆なさままとめましておはようございます、はい、おはようございます本日は書写算6円をご利用くださいまして誠にありがとうございます今日は朝から大変や天気に恵まれまして爽やかな秋晴れが広がる中でのお参りとなりますまたようやく えー、紅葉の方も色づき始めましたので綺麗な景色もご覧いただけるようになっておりますそれでは約4分かけまして山蔵駅へと向かわせていただきます本日お訪ねいただいておりますこの諸射山は標高3 7 1メートル山の山頂には仙台宗の古刹として有名な諸射山圓行寺がございますこの 今から約1000年もの昔966年昭空上人によりまして築かれたお寺で西の比叡山とも呼ばれておりますまた西国三十三観音第27七番船所にもなっております境内の中は大変広くなっており主なところを簡単にご案内させていただきますと まず山蔵駅に出られまして右手方向8 0メートルほどお進みいただきますと首納所、入山料をお支払いいただくところがございますこちらを出られまして本堂真デーまでが約 1km 歩いて15分から20分となっております また有料でございますがマイクロバスが出ておりバスを利用した場合5分ほどでマニレーのすぐ近いところに到着はできますバスの詳しい時間は指の署にてご確認くださいませただいまもみじ祭りが営業時では開催されており普段見ることもできないところが特別公開でご覧いただけるようになっておりますマニレーの近いところでは住民お苑こちらでお住まいなどがご覧いただけます またさらに5分ほど遅れて歩いたところ、三つの道と申しまして、気道、大行道、上行道の建物がこの字型に配置されます。少し揺れますのでお気をつけください。 こちらが映画ラストサムライや NHK 大河ドラマ武蔵の撮影が行われたところで親しまれますまた特別公開にて三つの画前本田圭病所や奥のへと行きまして金剛堂さらに奥の院海山堂がこの度工事が完成となりまして間近で完成された建物を見学できるようにもなっておりますのでぜひともお立ち寄りくださいませ それでは間もなくで山蔵駅到着となります同 ー, ーの発車時刻は毎時0分15分30分45分の15分間隔となっておりますお帰りの際にも必ず山蔵駅で乗車券が必要となりますのでくれぐれもなくされないよう落とさないようにお気をつけくださいそれでは山蔵でのひとときをどうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ 田口は進行方向を向かって右側の扉が開きま す, りなられますしたら少し足元段差となっておおりますので気をつけてくださいね。<笑> いってらっしゃいませいらっらしゃいま せ, いらっしゃいません